あの今、気候庁に非常にコンパクトに、かつコンサイスにあの全体像をまとめていただきましたので、あまり追加することもないのですが、あのまあ、当初、設立時 の, あの、まあ、かなり小さい状況から、まあ、現在の、まあ、6センター、さらに推進室、それからまあ第4期に向けての新しい展開を考えるところまで、まあ、なんとか、うんあの 特に、あの、共同研究にご参加いただいた、あの、大学やですね、あの、まあ、民間の皆様方のご協力のおかげで、まあ、ここまで伸びてきたのだと思います。それから、あの、まあ、忘れる前に先に申し上げておきますが、あの、このミーティング、あの、この報告会そのものはですね、あの、データ産地共同利用基盤施設の中に、あの、 主にマネジメントとそれから全体の調整推進役を行う、えー、推進室という組織を置いておりまして、でその中にあの研究コーディネーターと呼ばれる方々にあの活動していただいています。で、このミーティングそのものもあの、この推進室、それから研究コーディネーターの皆さんが中心になって企画をし、で特にあの、まあ、今、箕輪さんがあの<笑> ミーコーディネーターが、あの、司会をしていただいていますが、あの、まあ、特に第二部ではですね、まあ、うちの若い者たちが、ま、どのくらい活躍しているかということと、それから、まあ、共同研究が、あの、非常に大きな事業でございますので、あの、そういうの状況の、 あの、まあ、現在までに至るところを、まあ、私自身も少しかいつまんでお話をしますが、あの、細かいお話は、あの、そちらの方でということになっております。あと、あの、まあ、時間も限られておりますし、あの、特に今日は、あの、まあ、発表会では、私の話は発表会ではございませんので、あの、特にデータを用意して、まあ、こ, これこれこれこれということはいたしませんが、あの、ぜひホームページを一度ご覧になってください。あの、ちょうど、 あの、今年度から刷新したばかりでございますし、あの、各センターの活動状況、それから、あの、公募型共同利用についての情報が得られると思います。来年度につきましても、ちょうど、あの、公募をまもなくオープンにする時期に来ておりますので、あの、ぜひご覧になっていた だ, いただければと思います。さて、で、あの、まあ、あ 本施設の名前はですね、あのデータサイエンス共同利用基盤施設という、ちょっと耳慣れない名前になっています。で、私自身は実は大学院に入ったときは、あの分子生物学、えー、っと研究施設という名古屋大学にあった施設におりまして、それから、あの、最初に大阪大学に就職したときは、医学部の中の、えー、っと、分子連学、えー、っと、 研究施設というところにいまして、まあ、言ってみれば施設には非常にアフィニティが高い、あの、暮らしをしてまいりました。で、あの、多くの場合、施設という名前がついているものは、学部内、私が今、あの、紹介した2つは、学部内の再現で、まあ、出来上がった施設でございますが、あの、まあ、このデータ産地共同利用基盤施設は、先ほど気候庁からのお話もありましたように、あの、うん まあ、2004年にあの情報システム研究機構法人というのは出来上がったわけですが、あのその中であの、まあ、機構法人としての大きな活動として、あの新領域融合研究センター活動新で、新領域融合研究センター研究というのを、えー、研究所間の枠を超えたあの融合研究、 それから、まあ、新しい分野の創生ということを目指して行ってきたわけですがあのいよいよ第3期2016年になりまして、まあ、ちょうど世の中的にもです、ね、あのちょうど第2期のあたりからあのいろんな分野でビッグデータそれからビッグデータサイエンスという言葉が生まれさらに、えー、そういうデータをどうハンドリングするんだということがあの、まあ、学会だけではなくて、まあ、一般社会にも広まってまいりました。でそのような中で、えー と、まあ、ま、ドイツでは2016年の4月から、あの、内部組織の再編によって、あの、まあ、これは施設ではない施設という名前ですが、あの、まあ、ちょっと特殊な言い方になりますが、あの、ドイツを構成する4つの研究所は、これは文部科学省令で、えー、大学共同利用研究機関として設置されていますが、あの、まあ、文部科学省令の中で、あの、決められている組織ではないのですが、 内部組織の再編によって、あの、機構のルール上は、あの、大学協力利用機関の4法人に、四機関に並ぶ、えーと、5番目の機関として、あの、設置されています。で、<笑> で、2004年からですね、現在までの間、まあ2004年、もう17年前ですので、あの、まあ、我々のいる情報学、それからシステム生物学とかそういう分野は非常に進歩が早くてですね、あの、学術研究や社会の環境というのは大きく変わってきております。これ皆様もご存知の通りですが、あの、まあ、例えばということで、あの、事例を挙げさせていただきますと、あの、 まあこれいくらでもあってキリがないんですけれども、まあ例えば、あの、現在の重要な社会問題である、あの、新型コロナウイルス感染症というのがございます。で、仮にですね、この病気、このウイルスが17年前の2004年頃に発生していたとすると、じゃあ何が起きてるだろうかというのをちょっと、あの、まあ振り返りながら考えてみたんですね。 で、現在、あの、皆さんよくご存知のように、もう新聞でしょっちゅう出てきますが、新聞やテレビやラジオでもしょっちゅう出てきますが、まあ、ウイルスの検出には PCR という手法が使われています。で、まあ、PCR っていう名前そのものはですね、この1、2年であっという間に、まあ、日常用語化してきてるんですが、あの、まあ、ちょうど17年前ぐらいに PCR って言ったって、まあ、どうかすると、研究者の中でも分子生物学をやっている人以外にはなかなか馴染みのない名前です。 ましてや、あの、正しい名前がですね、これ、ポリメラーゼチェーン、ポリメレスチェーンリアクションの頭を取って PCR っていうんですけれども、あの、日本語だとポリメラーゼレ鎖ス反応と言います。で、まあ、この原理や正式名称まできちっと、あの、ご存知の方は、1980年代後半になって、あの、使われ始めた技術なんですが、まあ、なかなかそこまでご存知の方はいないと思われますが、まあ、社会的には、 まあ、認知された言葉になっていますね。で、これ非常に有勝あの、有効な方法で、あの、この方式を見つけた人は、まあ、ノーベル賞ももらっているということでございます。で、まあ、それが、あの、まあ、例えば一つ、あの、まあ、時代の流れと言いましょうか。あの、ちょうど今、私今、国立遺伝学研究所の中の部屋にいますけれども、ちょうど1階で見ていたら、今の PCR 機器がですね、 ちょうど20年前ぐらいに導入した装置がもう古くなって廃棄というところをやっていたんですが、まあ、今はその当時の機械から比べると5分の1くらいの大きさになっていてあの反応スピードもまあ10倍以上の速くなっていると、まあ、そういう状況が生まれていますそれからあの例えばウイルスゲノムの構造情報についても少しご紹介したいと思いますすみません私はあの 元々ゲノム科学はバックグラウンドなんですね。こういうことを言い出すんですけれども、例えば、あの、現在の、あの、新型コロナウイルスで、これ、中国で流行が始まったのはちょうど今から1年ぐらい前だと思いますが、あの、まあ、はじ流行が始まって、それが、あの、報道される数ヶ月前にはすでにですね、あの、こういうゲノムの情報、それから遺伝子の情報を 登録することになっているデータベース、あの遺伝学研究所で DDBJ というのを運用していますが、あのまあ、これ国際的に運用しているんですが、そこにはもうすでに登録されていました。なので、あのまあ、実際に病気として発生し、それが広まる前にすでにゲノムの情報は分かっていたという、まあ、そういう状況でございます。で、あのまあ、最近のニュースを見ていますと、まあ、例えば英国型でありますとか、南アフリカ型でありますとか、そういう変異型ウイルスの出現。 ガマニュースになっていますが、あのまあ、どうやって変異型かどうかを見つけるかというと、これも全部あのウイルスのゲノムの大きさ、大体人のゲノムの10万分の1ぐらいの大きさですけれども、あのこれの構造を全部決めて、でストれで比較をするということをやることになっています。で、あのここで使っている技術はですねあの、まあ、ゲノム科学なんですが、私たち の, あのデータサーチ共同利用機械施設でいいますと、まあ、ゲノム情報の解析、それから 大規模データベース の, あの統合利用ということになると思いますが、あのまあ、ほとんど PCR と同じくらいのスピードで今、全ゲノムの構造があの推定できるようになっていますで。しかもですね、こうやってデータベース化された情報については、どなたでも完全に公開しておりますので、DDBJ に入っている部分は、誰でもインターネットを通して、えっと、見ることができるようになっています。 ですから、まあ、プロの研究者であろうが、あの高校生であろうが、中学生であろうがあの、キーワードさえ分かってデータベースの検索に、グーグルに入れると、まあ、たちまちもうデータが出てくると、まあ、そういう時代になっています。まあ、考えてみますとですね、あの2004年、あのちょうど法人化が起こった時期ですが、その時期はちょうど何の年かといいますとあの、もうずいぶん前のことになってしまいましたが、 あのヒットゲノムの全構造のほとんど全部ですね 95% があの、まあ、13年間にわたる国際プロジェクトの努力の結果やっと決まった時期でございますで私もまあかなり参加していたのですがその時に、えっと、物理系の偉い先生から何て言われたかと言いますとこれで生物学もようやくデータ中心科学になったでああなるほどデータ中心科学という言葉を聞いたのも僕はその時は初めてだったんですがまあなるほどなと思いました で、まあ、コロナウイルスそのものに関して言いますと、人ゲノム の, ものは大体10万分の1程度の大きさしかないゲノムですけれども、それでもあの当時の技術で、ですね、これをじゃあ、お前、読んでみろって言われたら、ちょっとどのくらいの時間がかかったか、あのまあ、そもそも読めたかどうかというのも、ちょっと今では想像ができない時代ですね。あの2004年から2010年にかけてあの、ゲノムの構造解析の技術は大きく変わりましたし、あのそれで、 生物学でもビッグデータ時代になったわけですが、あのまあ、ほとんど、まあ、パラダイムチェンジといいますか、あのゲームチェンジといいますか、あの世の中大きく変わったのが、この17年、15、6年、17年の間に起きたことです。で、あのまあ、そういうバックなの、今、生物学、あの医学生物学を中心にお話ししましたが、あのこれは別に、 あのここだけではなくてもっと先行してですねもうこういう状況が大きなデータを使ってそのデータドリブンの解析を行う解析研究を行うという分野は既に存在していましたがあの、まあ、共通してバックグラウンドとして言えることはですねあの、まあ、一つは技術革新による、まあ、データ生産能力の大幅な増大それから、まあ、データを 作るのはいいんですが、その分、リニアルコストがかかるとパンクしてしまいますので、あの、コストの低減。それから、するとデータがですね、あの非常に大きくなってきますので、それを処理する、あの、コンピューターの能力の増大。それから、まあ、データが増えてきます。じゃあ、今度はそれを使わないといけませんが、あの、まあ、それを使うためには、まあ、情報ネットワークが、あの、高速で、 なおかつ安定した情報ネットワークが普及する必要がございますで、まあ、最終的にはこういうものが社会インフラ、研究をやるためのインフラとして整備されなければ、まあ、あのこういう一体的な流れとして、現在のデータ駆動型社会が生まれるということはなかったわけで、あのまあ、こういうさ、ね、まざまな技術革新、まあ、イノベーションレベルのものもあるかもしれませんが、あの そういうものが総合的にあの大きな変化を生む力になっているものだと思います。まああのまあ、政府レベルでも、ソサイティ点 5.0 とかです、ねまあ、そういうことを言っておりますが、まあ、そういうことは私言いませんけれども、あの例えば、まあ、10年ぐらい前からかですね、まあ、今、まあ、最近使わなくなってしまったんですけれども、まあ、一家的には例えばビッグデータとかですね、 あの、ビッグデータを使うデータサイエンティストが必要とかそういう話題がいっぱい出てきてましたが、あの、まあ、この大きなデータを、それから高性能な、えっと、ネットワークと計算機で処理をする。で、まあ、そういうもののインパクトはですね、学術社会だけではなくて、あの、社会全体が、まあ、当時はどうしようって頭を抱えて悩んでいた時代もあったんですが、 あの、もちろん今は未解決なところは多いですが、まあ、それに対する、あの、ロイスとしての一つの答えとして、あの、データサイエンス共同利用基盤施設が作られたのだと私は思っております。さて、で、じゃあデータサイエンスって何者かっていうことですね。で、私が最初にデータサイエンスという言葉を聞いたのは、実はそんなに昔のことではなくて、あの、ちょうど第三期ですから、 あの、が始まる2年ぐらい前、2015年頃に、あの、統計数理研究所の先生から伺いました。で、その時、素直にですね、データサイエンスって何ですかってで、私、たまたま実験科学の人間だったので、データ使わないサイエンスなんてあり得るんですかって非常にナイーブな質問をしてしまったんですが、あの、どうも、いろんなところでいろんなデータサイエンスがどうもあるようです。で、 まあいろんな定義があるんですけど、まあこれからちょっとあのご紹介するのはもう私のバージョンだと思ってください。で、ロイスの活動、まあ特に気候法人となったからの活動をですね、今お話をしたような、特にデータサイエンスという言葉の定義を曖昧にしたままで、えー、っと、それさらにビッグデータ関連研究活動という視点で振り返ってみますと、 あの、まあ、先ほど気候庁のお話にもありましたが、まあ、4つの研究所、それから、中期目標機関の第1期、第2期に、あの、診療機融合研究センターというので活動しておりましたが、その中で、あの、まあ、特に遺伝研それから局地圏を中心に、大規模なデータ生産を行ってきました。で、それも分野によってはですね、本当に、あの、これまでの、 その分野のまあ常識を大きく超えるようなまあ超大規模なえっとデータであり、大規模データベースの構築、それから大規模なコンピューティング、それを支える高速ネットワークもとかですね。で、データ処理を行うため の, あのアルゴリズムがありますとか<笑>、データとそれから実社会、実際 の, あの 社会というか、あの実際 の, あの自然界を結ぶのは、あのまあ、観測データと、それから現場ということを見ますと、それをつなぐのは統計学ですので、まあ、その時のデータ解析原理としての統計数理学。まあ、そういうものに支えられて、データサイエンス、それからデータ駆動型科学というのがあの行われてきました。で、まあ、これ非常に強力なあの考え方で、 まあ、当社は主に、あの、大規模なデータを発生していた、ま、量子物理であるとかですね、あの、天体で、あの、天体観測であるとか、そういう分野の方が先に大きなデータを出してきたんだと思いますが、あの、ま、生物学とかですね、あの、そういう比較的、ま、観察、目の、目で観察していた分野にも、あの、普及をしてきましたし、あの、現在では自然科学だけではなくて、人文、それから社会科学へ展開。 それから、まあ、これについて、さらに教育、それから人材育成、そういうところにまで、あの、ロイセンの活動が広がってきています。で、まあ、こういう、あのー、背景を説明してお話ししているだけでも、本当に話題は尽きないんですけれどもで、もう少しデータサイエンス共同利用基盤施設本体の、あのー、まあ、これまでの活動を中心に紹介をさせていただきたいと思います。 あの、先ほど申しましたように、現在の切り口、それから将来像については、あの、我々のところのホームページ、それから、あの、午後の、まあ、うちの若い者と、それから共同研究の成果のご発表、ということで、あの、一旦は、あの、見ていただけると思います。で、あの、データサイス共同利用基盤施設の設置の目的は、まあ、最初に説明しましたように、 ロイス全体で行われているデータサイエンス、それからデータ駆動だ研究を、まあ、これを合言葉にしまして、でそれぞれの研究所は、それぞれのコミュニティ研究コミュニティをバックにして作られていますが、それをさらに広げ、えー、大学等との連携や競争共同の一層の強化を進めること、でまあ、これをです、ね、看板にして、えー、第3期はスタートしました。 ただこれだとあまりにも的が大きすぎるので、まあ、実際に我々が行ってきたものは、いくつかの中身がございまして、データ共有の支援、それからデータ解析の支援。で、まあ、データって言いましたけれども、それも大規模なデータでございます。それから人材育成ですね。あのデータサイエンス、それからデータ中心型科学を 存分に駆使して自分の研究ができるような人材育成。まあ、この三つを三本の柱として、四つの共同利用権と協力して働くことで、まあ、新しい知識の獲得、それから分野融合的な活動、さらに新しい研究分野の創出を目指すという、まあ、これを看板に抱えてですね、活動を始めました。で、現時点で、えっと、まあ、当初はですね、あの、 三つのセンターで活動していました。あの、そのうちの一つは、あの、ライフサインス、あの、統合データベースセンターですが、これは、あの、ある意味で、国プロの受け皿として、あの、第一期に作られたものがある、ちょっと別格なんですけれども、新しく、ゲルム情報解析支援と、それから社会データ構造支援で、あの、主に社会調査データの、あの、共有支援、それから、あの、ゲルム情報データの解析支援というのを行うセンターを、 えー、と設置しししててスタートしていました現在では、えー、研究センターも6つになっておりまして、まあ、カバーする分野としては大学サイエンスそれから極意義科学人文学社会学統計数理学ということになっていますが、まあ、目指すところは<笑>データサイエンスの、えー、っと普及それからそれの、まあ、ある意味ではバックグラウンドになると思いますけれどもあの基盤になると思いますがオープンサイエンスを推進ということになるかと思います。で 裏で動いているすことは、あの、もちろん統合外や共有化のための技術開発、それから大規模データ解析、シミュレーション解析支援などをやっておりまして、まあ自分たち自身で、<笑>あの、先導的な研究をやられば、到底共同利用、共同研究に、あの、目を向けていただけませんので、あの、まあ、表だって研究ということは看板には挙げていませんが、あの、当然ながら、あの、研究をベースにして、 活動を続けていいいるととうことでございますであの、まあ、現在6センターでございますけれどもあの、まあ、準備中のセンターとして、まあ、例えばデータサイエンス教員育成の事業関連のセンターでありますとか新分野の創出を目指す、まあ、例えば共同利用研究機関でカバーしていない分野もございます。例えば まあ、教育学なんかもそうですし、まあ、そういう新しい分野に関する、まあ、インキュベーションを狙うようなセンターの計画もしているところです。それから、あの、まあ、研究センターとは別にですね、施設運営の指令等となる、あの、冒頭に ご, ご紹介いたしましたが、あの、データサイエンスの推進室、それから事務組織、あと、まあ、ユニークなものとして、研究者の皆さん、あの、施設の研究者の皆さんと、それから、 大学やあの外部にいらっしゃる研究者の先生方のコミュニケーションや連携を円滑するための研究コーディネーターと言われる人たちにあの極めて有効にあの活動していただいております。で、今年度のデータだけかいつまんで、えー、とご紹介します。じゃあ、どのくらいの規模でやってるんだっていうご質問は当然出てくるんですが、 外部資金を除いた運営予算がですね、だいたい 5.6 億円です。あの設立当初にあの計画書に書いた計画書というかあの書いたまあ、請求書にはもっとこの倍以上の額が書いてあったんですが、まあ実際に来た額はあのそんなに来なかったんであの。 毎年毎年増額を要求しながら、あの、ここにまで、えっと、成長してきたということでございます。で、研究系の職員が48名います。で、それにさらにサポートする事務系職員の人たちが、あの、まあ、これいろんなタイプの方がいらっしゃいますが、22名で、現在約70名程度の、あの、規模の組織です。で、まあ、こういうのの施設の、 施設そのものとですね、研究センターの詳しい内容や活動状況については、何回も言ってますが、あのホームページであのご覧ください。それから、あの個別の切り口については、あの午後の第2部のお話を聞いていただければと思います。で、最後ですが、DS 施設全体の中心的な活動、まあ、人材育成でありますとか、 あのそういうことをひっくるめてですね、あの中心的な活動としてあの、公募型の共同研究というのを行っております。で2017年度から共公募型の共同研究と共同研究集会の課題の募集してきましたで。私たちのところはですね、採用課題に、えっと、共同研究のための資金を提供しています。で変遷はありましたけれども、 あのまあ、大体現在は上限が100万円ということにして、募集を、応募を受け付けておりまして、まあ、実額はです、ね、平均しますと、大体1件当たり70万円程度を支給をしているということになっています。